ここここいよしはいどうもーバーーチャル、VTuber、のユーです、えー、と今回はちょっと自己紹介に雑だったんじゃないかって話があったのでなんとバーチャル VTuber バーチャル VTuber じゃない、えー、と引きこもり VTuber ユーの自己紹介しっかり動画を撮っていきたいなと思いますで、えー、と引きこもり VTuber なんですけども、えー、とみんな疑問に思ってると思うんですよ引きこもり。 あ変な感じだったかなり、ちょっと早く上手くのうまくったと思うんです引きこもり で皆さん、引きこもりにどんなイメージ持つかなって考えたんですよ。引きこもり。例えば、その、家の中にいるよ、みたいな。家の中にずっといる、みたいな。こんなイメージだと思うんですよ。で、これ大体合ってると思うんですね、僕は。で、これって何かっていうと、これ僕です、僕。で、みんな、その、自分の得意なエリアってあるじゃないですか。その、ここだったら、すごい自分出せるよ、とか。で、よく引きこもりって言われてる人って、家の中とか部屋とかがそれだと思うんですよ。もう、その空間だったら最強、みたいな。例えば、ネットゲーとかやってる人だったら、ネットゲーム上最強ってなってると思うんで、 で、その人にとってはネットゲームが引きこもりの空間なのかなって思ったりしてます。で、それで言うと、例えば、これ、俺ですね、ユーマ。あもっと細く描きたい、ユーマ。で、僕は、例えば今これがバーチャル空間なんですよ。えー、っと、VR。バーチャル空間で生きてます。で、そのバーチャル空間、今この空間ですね。え、ここだけが俺の空間なんだけど、例えば、例えば、どうしたら動くかなこれで見えるよし。他の人の空間もあるじゃないですか。例えば他の人。で、結構今遊びに来てくれてる人はたまにいるんですよ。トツしてくれてる人。トツ。あー、見えるかなこれ。 でこれがえ次例えばここの行き来がしっかりもっとできるようになったりとかしたらもうユーモア空間増えるじゃないですかもうこことここは安心して空間だなみたいなで例えばそれが何だろうなこっちの方うーんと例えばおイメージあそれっぽく見ない会社会社とかね会社とか例えばうーんなんだろううーんとリアル リリアアルル空間ここに書いて見えるのかなはい。リアルとか、徐々にこうやって出てったら、すごいもう面白いじゃないですか。で、これ全部、え、引きこもってなくないっていうかもしれないんですけど、もう全部引きこもり。引きこもりです。引きこもり。だから自分の得意な空間、うん、自分が自分らしくいられる空間に引きこもったまんま、もう世界動いちゃうみたいなだってもうこの辺ぐるーって全部やったら、この辺全部やったら、もうこれはもう、あれですよ。ぐわーっと。なんかすごい適当だけど、これ日本とかって、こんな感じになってるかなこの辺はーっとこのはもう、世界に引きこもってる もう世界に引きこもる世界もう最近ほんとね雑になってきたけどギリギリギリギリ読めるギリギリ読めるんじゃなくてああくないこれこれ か, いいかなはいもう世界に引きこもっていこうとで最終の目指すとこここですねもう今はこの空間しかいられないんだけどちょっとずつ自分らしくいられる空間とかその自分の好きな空間もう自分が安心できる空間っていうのをこの空間から一つまた他の人の世界に遊びに行ったりとか、まあ、他の会社さんの動画出てみたりとか、まあ、他のリアルのところに出て行ったりとかもう LINE スタンプとか作って もう LINE の世界、LINE、のトークの世界にも出てってまあ、そこも自分空間としてそこも今引きこもるみたいなもう引きこもってないじゃんって言う人多いと思うんだけどそういう風に自分の安心できる空間に引きこもって生きていくでも世界に出ちゃうみたいなもうそういう。もももうう引きこもり界のもうなんか。 そういういいいいい感じのやつにたいなと思ってますなんで、あくまで、まあ、コミュ障ありそうじゃんとか言われるんですけど、あくまでこの空間ですね。この俺空間だからこそ、まあ、自分らしさとか喋りやすさとかできてるんで、まあ、徐々にこの引きこもり空間を増やして、みんなで世界に引きこもろうみたいなえ、そんな世界できたらいいなと思います。なんで僕は目指してるのは、世界に引きこもる VTuber ですね。ちょっとこれ目指していきたいんで、よろしくお願いします。で、まずは、とりあえず動画配信いくつかやっていこうと思っているんだけど、何だろう、得意なところで言うと、適当にこうやって喋ってみたりとか、 これや、ね、図で説明してみたりとか結構好きなのと、あとはゲーム実況はちょっと減っなんだよなぁ、ゲーム。難しい。で、ね、だからどちらかというと簡単なゲーム作ってみようみたいな配信とか、フリーゲーム試してみようだったりとか、あとプログラミングとか、そういうのもちょっとできたら面白いかなと思ってます。なんでそういうなんだろうな、ものづくりだったりとか、そういう、ちょっとゲームのセンスめちゃくちゃないから、ちょっとそれ面白くやってもらえるかわかんないんだけど、でもそうやっていろんなことやっていきたいと思いますので、もしも興味ある人いたら、えー、どんどん見ていってください。あとコメントとかでこういう動画見たいなぁ、 というふうに言ってもらえれば採用していけると思うので、ぜひぜひお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。